はい、やっていきましょう。まずは肋骨締めますね。両手のひら、肋骨に置いて息しっかり吐いて肋骨ぐーっと締めます。締めるとお腹硬いの感じられますかね、ツンツンしてもお腹硬いですよね。じゃあ、その指でしっかりと、恥骨のすぐ上のお肉をつかみます。前かがみになった方がつかめますね、お腹硬いまま。でゆっくりと上体起こしましょう。はい、そしたらつかんでる位置、ちょっと上、おへその下あたり。 前かがみになってお腹しっかり掴んでお腹硬いまま吐いて上体を起こしましょう。これ繰り返していきます。これだけです。おへその上のお肉しっかり掴んで上体を起こす。はい、今度は溝打ちのあたりしっかりと掴んで上体を起こす。ね、今度は横のラインやっていきましょう。 素頸部のあたりりおお肉しっかんで腹いいまま吐て上体起こす手の位置ちょっと上お肉しっかりつかんでお腹硬いまま吐いて上体を起こすもうちょっと上お肉しっかりつかみますよ吐いて上体を起こすラスト1回肋骨の上お肉しっかりつかんでゆっくりと上体を起こします。 はい、反対側いきましょう。鼠径部のあたり、手でしっかりとお肉つかんでお腹の力抜かないで、はい、ちょっと上に移動してお肉しっかりつかみますよ。お腹固いまま吐いて上体を起こす、はい。もうちょっと上に手移動してお肉つまんだまま上体を起こします。ラスト肋骨の上ですねお肉つかんだまま はいい起こしましまょうはい、ちょっと両手を上げてみましょうかすごいお腹の前すっきりしてますね下腹へこんでるの分かりますかはいそしたらね腰上のお肉気になりますよねそこやっていきましょうポイントは腰の上そのお肉じゃなくて骨盤の上についているお肉をしっかりとつまみますつまんだまま反対に体を動かしましょうはいそしたら骨盤の斜め後ろお肉しっかりつかんで反対に 反対側に体を動かして皮を伸ばす感じですね。背中の後ろ骨盤の上のお肉掴んでで前かがみになって、そこの腰の皮を伸ばします。はい、斜め後ろお肉をしっかりつかんで、ラスト腰の横骨盤の上のお肉掴んで反対に体を動かしましょう。たった。これだけたった。これだけです。手挙げてみると。 すごいすっきりしましたねはいいかがだったでしょうかこれね朝出かける前に1週間是非続けてみてください下っ腹もペッコリしてくるしウエストのくびれも出てくるのご自身で実感されるんじゃないかと思います一日ね姿勢がきれいに生活することもできるのでとってもいい簡単なマッサージ是非やってみてください はい、こちらのチャンネルでは、高年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する骨盤底筋に意識したトレーニング、ストレッチ、マッサージをご紹介しています。ぜひ、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。それでは。